えー、皆様、こんばんは。いや、本当に久しぶりに来ましたよ。1か月ちょいぶりぐらいですかね、えー。本日の日付、2020年の4月の30日、今日で4月も終わりです。私もね、外の気温とかもう全然最近、外に出てなかったから、全く分かりませんであの、真冬の格好でね、夜だから寒いだろうと思って、真冬の格好で来ちゃいました。いやそんなことないですね。あの暑かったわ、ヒートテックまで来てきましたんで、本当、もったいなかったですけども、えー、後ろ見てください、まあ、毎度おなじみ、JR 東日本の丸の内駅舎でございますが、えー、もうこの辺り、分かりますか 入り口なんかもね、全部ここですね、シャッターが閉まってしまっています。ただいまの時間、午前1時40分。 これはねもうちょっと早く来ようと思ったんですけども、もあの家からここまでのある移動時間が思ったよりもかかってしまったんですが、あの今回からスーツ旅行チャンネルでまたあの意図的な外出をして撮影をするということを、えー、この動画で約1ヶ月ぶりに復活させることにいたします。っていうとね、不要不急の外出、何やってんだお前ということに多分なると思いますので、えー、今回の第1回目のこの動画ではきちんと言い訳がましいかもしれないけれど、しっかり時間をかけて、えー、この動画の趣旨などを皆さんに説明できればと思っております。えーまず根本的にす 旅行チャンネルはあの動画の数がですねもう基本的にあの少なくなっていて何か撮影しに行かないとほとんど皆さんに新しいものをお届けすることができないという、えー、もう詰まった状態にありますでそれに関して3月の終わりに東京に引きこもりもうこれからはあの通常の撮影を全て自粛しますというお知らせを皆さんにした時からその時から皆さんにはあすでにお話ししていたことではありますけれども深夜のこのほとんど人がいない時間にですねあお巡りさんがいるなここで自転車乗っちゃいけないんですけどね あの、この深夜の人がほとんどいないような時間に、えー、東京の都心ドーナツ現象が起こってですねもうほとんど人と出会うことがないこの、えー、東京のど真ん中に起きまして。 えー、東京のまあちこち名所などを見物し皆さんにご覧に入れ紹介するという動画を撮影することにいたしておりましたただね、えー、そうするとやっぱりんでこう人がいないからつって外出していいのかって話になると思うんですが、えー、首相からも説明があったと思いますけど緊急事態宣言のときにも発表がありました、えー、サイクリングとかジョギングとかツーリングなどにおいては問題がないという発表がなされておりますただ私はその方の言い方ではちょっと不足があるのではないかとも思いましたあのツーリングとかねそれからあのジョギングといっても人と人との距離が近くなるジョギ ははやっぱり私はするべきではないと思うしえ、ツーリングをするのはいいけれど、それで例えば現地で宿泊をして、えー、その人とこう、えー、密な、えー、接触、まあ、お互いに会話をするとか、ですね、えー、それから、まあ、のコンビニに入って飲み物を買うとか、そういう機会を意図的に増やすような行為はやはり避けるべきではないのかというふうふに、えー、私自身、強く考えております、えー。そこで今回は私の家からですね、公共交通機関などは一切使わず、東京都千代田区の、えー、とあるところへ向かいまして、そしてそこに置いてある自転車を借りてきました。えー、東京都千代田区に においてはここのののようなあのまあ、千代田区は大都会でですからねそこでの外回りの仕事をするにおいて、えー、自転車があるといいだろうということだと思うんですがあのこんなものをです、ね、貸し出すサービスを行っておりますでそしてまあそれを登録してクレジットカードの自動支払いによって、えー、無人レンタサイクルというものを実現しておりますでこの自転車を借りて、えー、ここにあのリュックサックが置いてありますけどもこのリュックサックの中に、まあ、簡単な食べ物とか飲み物とかそういったものもあの家から詰めてまいりましたので、えー、東京の都心も見ての通りほとんど人がいないこの東 都会の全くの深夜の状態をですね、たった1人で誰とも会うことなく人が向こうにいたならばそれから大幅に距離を取るということによって極めて安全な理想的な外出気分転換を実現しまたこれこそが正しい気分転換新型コロナウイルス期間中に取るべき1つの選択肢とある正しい気分転換の方法なんじゃないかなというふうに思っております要するに人と会わなければいいんですがとにかく徹底して人と会わないということを私は心がけているつもりですだから きっとこのの動画を通じてあの半端な、えー、対策例えばジョギングがいいからとか言って人が密集している公園の中で、えー、ジョギングするとか私はそういうのはあの避けるべきだという姿勢もこの動画を通じて皆さんにお伝えすることができるものと思っております皆さんからのご意見はもちろん受け付けますしそれによってこの撮影の方向を変えるということがありえるかもしれませんがしかし私はこの現状の方針において十分皆さんに納得していただけるものであるということを、えー、確信しておりますなお言いますがあのこれは困ってきたからどうしようもなくて無理やりこの知恵を絞り出した わわけでではなくてああの3月の終わりの月終り時点で皆さんにあらかじめ一度発表し、ていたことでありますそして、えー、それはしかし、えー、当面の間はあのやはり皆さんからの理解があのまだまだ、えー、実っていない頃かなと思いますして、緊急事態宣言などで、えー、外出をするということについて十分な接触が回避できているのであれば問題ないという発表がなされるの私は一応待つことにしており、そういった政府からのきちんとしたアナウンスもなされることになりました、夜間の外出は自粛してくださいと、東京都知事からの発表があったのも存じ上げております。 がその湯をよく組んでみれば、それは夜間の外出を避けるということが、そのことが悪いわけではなく、夜間に繁華街の中へ行って、そこで多くの接触をするような商売、そのサービスを受けるということが好ましくないのだという発表でした、ですから私としては、これは全く問題のない行為だと考えておりますし、専門的な知識のある方にもですね相談などを進めておりますが、あのこれにつきましては、あの全く問題がないというふうな回答以外は、全くもらっていない状態です。 なお、マスクについてですが皆さんもマスクしてほしいと思われる方もいると思うんですけどもあのする必要はないと考えております、あの周りにですねあの、人が全くおりませんので、あの現状、する必要はないですね、えー、この状態では。まあただし やっぱりあの人が周りにあのこういる可能性があるなんか何らかの状態によって人がもしかしたら密集しているところに近づく可能性もありますそういったときにやっぱりしないといけないという自分の母は息を自転車の上でこいでてねするとでそれによって皆さんにえ自分のあの口から出したものを吹きかけるということがあってはなりませんのでえそういうふうな条件が万が一にも発生することがあったときに備えてマスク自体は携帯はしておりますただ限られたものですからあのどうしてもその限られたマスクはあのむやみやたらとあのつけてそれであの今後将来にわたってあの 重要性があの保ち続けると思われるととととれマスクを、えー、むやみに使ううここはでできません、えー、ということですじゃあ、ある程度説明することはしたかなそれからね、あのぜひ皆さんにあの東京都内で、えー、大体の場合、午前1時から、ま、午後、えー、午前6時ぐらいまでの5時間とか、まあ12時ぐらいでもいいかなと思うんですけどね、大体それぐらいの、えー、深夜の長くても7時間ぐらいの間で、えー、この東京駅周辺から行けるようなところであれば、なんかここ行ってほしいっていうのはありましたらあの、例えば千葉県の方まで行ってほしいとかね、やればできなくはないんじゃない かなと思いますんであのでご意見がありましたらえご希望のコースなどえ私にお寄せください大丈夫かどうか確認をした上で行こうと思いますで初回の今回なんですが実は目的地は決めておりませんけども、まあ、皇居一周ってあるじゃないですかあの皇居ランナー皇居の周りぐるぐる走ってる人たちねそれ一回やってみたいなと思うんでねそれをやることを今のところ考え おりますまあそんなつもりでもしかしたら途中であの方向が変わるかもしれませんが、えー、一応そのつもりですよろしくお願いしますなお、えー、この試みが旅行チャンネルでうまく軌道に乗りましたらあの今後はスーツ交通チャンネルなので深夜にもともとここには鉄道がありました飯田橋の紹介とかそういうことも、えー、東京のですね、えー、駅からウォーキングというコーナーを深夜にやるということも検討しておりますそれではよろしくお願いしますもう7分もしゃべっちゃいましたね 早速なんですが出発の前に午前2時が迫った東京駅の光景なんてほとんど皆さんご覧になることがないでしょう向こう分かりますかね東京ステーションホテルのところで玄関前をこんなお客さんも少ない時期にきちんと清掃している姿が見えます JR 東日本の駅を担当している掃除を担当している何、えー、て言いましたっけ、えー、ちょっと忘れちゃった今名前が出てこないんですがその会社の、えー、制服を着ておられるから駅の清掃と管理が一緒なんですねそれからこちら 東京駅で最近の名物となっておりました東京オリンピックまであと何日という JR が掲げているこんな看板ですけれども延期がなされたということでオリンピックの日数がこの間100日とかなっていたと思ったら449と、えー、繰り上げられることになりましたこんな驚くべきことがあるでしょうかこの辺りの景色は皆さんも十分ご覧になっていると思いますこちら前方が、えー、昭和の時代に作られました戦前の建物東京中央郵便局で マルビル、新丸ビルと2つビルが並びます天皇陛下がお出かけの時にはこの並んでいる街灯のど真ん中をお通りになることになっています行幸通りです昔はみゆき通りと言いましたが現在の正しい名称は行幸通りとなっていますじゃあ出発これは電動自転車ですねあのもうね今確認したんですけども 90% あるということになってましてまあ今晩一晩のお供には十分でしょう やめた。でもねせっかくだから今回はあのテーマを決めずに自分の行きたいところを好き勝手に行ってみようと思いますある程度東京のね、土地勘には自信があります高校時代には私はお金がなさすぎて電動自転車で都内をあちこち走り回ってましたからね皇居を一緒に興味がある方はぜひコメント欄でお寄せくださいそしたら次回以降やってみるということも検討します 東京駅の反対側、行幸通りのど真ん中を天皇陛下と同じようにまっすぐ自転車で突っ切ってみようと思っていますが、残念ながらこれはできないということですかね。あの歩行者専用と書いてあります。あ、自転車は大丈夫って書いてあるわ。そしてこれですよ。このね、看板を皆さんに紹介したかったんですけど、これ多分全国でここにしか見られないやつだと思いますけどね。新人情方程式関係車車両とと自転車を除くとありますじゃあ新 やってるらしいんですけどもあの外国の大使の人がですね日本にやってくると、えー、その時にじゃあ私をえ外国の大使として公認させてくださいとこう手紙を持った、えー、持ってですね、まあ、それであの政府となんかやり取りをするということになっているんですがその時に外国の大使を馬車で持ってお迎えするということになっています。これが江戸時代、江戸幕府からずっと続いている儀式でして今では天皇陛下が代表して行われているということになってるんですけども、その馬車がです、ねえー、ここで儀式の時にここをずらっと通るわけです。 あるかからら自転車車とそれから新法定式関係車両すなわち馬車というのは車両に含まれますんでねそれは通ることができますよという特殊な標識がかけられておりますここ自転車でこんな風に行くなんていいですよねまあ、これ片手ですけどちゃんと足もついてますんでこれなら片手運転とは言わないよな。 だって皇居の中に入ってきまして毎度おなじみの皇居外苑の公園ですけど、まあ、正面にね暗いですが噴水があるんですけどコロナの関係で噴水を止めているしそれからえ中で敷物を使ったりとかすることはできないということが書いてあってでこの裏側ねこれねホテルだったと思うんですけどここしか明かりついてないんですよ多分なんかあそこをみんなで使ってるんじゃないかなと思うんですけどあの高級なホテルだとそういう使い方する人がいますんでねなんじゃないかなと思うんですけど逆に言うとそれ以外のところにあの全くひこ人気がありませんので。 あのホテルあれしか泊まってないっていうこともありえますよ大変なことですよね jr も, もうとんでもない大火事でもうかなりの危機的状況だって言ってますからね本当にかわいそうだけどでもこの鮮やかな緑は素晴らしいですね夜でも東京は明かりが多いから美しいものは美しいと見ることができるんですこれは東京都の木胃腸でございます ちょっとね、考えなしに皇居の方に来てしまったんですけど、意外と人があのたくさんいることが分かりましたんでま多い時マスクもつけましたがあの、まだとりあえずに人が近づくという状況は回避できていますまあ、すぐにやっっぱちょっと皇居一周はやめよう同じようなことを考えている人が結構いるみたいでね、東京都のレンタサイクルサービスなんだろうなっていうような自転車を借りてきている人がずいぶんたくさん見られました。 ちょど真正面があの、えー、宮内庁とかある方面ですけどね、えー、ちょうど1年前ですか、1年前の4月30日、えー、平成が終わるっていうんで、ここまで来てね、あの平成から令和に元号が変わるときを皇居の前で集まって、えー、みんなで共有しようっていう人たちがいっぱいいたのを覚えてますね、あれからもう1年か早いな、これで令和2年目に入るわけですね。ここを去る前に、東京・霞が関の方面がよく見えますんで、ここから見るね、東京のビルが本当に立派ですよ。ああっちがまいいわゆるとととか丸の内というところで えー、真正面のこれが警視庁その奥にずらっと並ぶ省庁の建物などが並んでいます、まあ、結局、ねそれからしばらくあの皇居の周りに全く人が現れませんのでさっき1組通り上がっただけでしたね全く人はいませんだからあの皇居の周りずっと歩いておりますまあ、進んでおります さっき会った人たちもね。あのみんなちゃんとそういうことはわきまえて、この時間を選んでくれていたようで、かなり距離は取ってくれましたから、まああまり危険はなかったかと思います。えー、ただ、やっぱ皇居周りはそういう人が集まりがちかなと思いましたんで、今から日本橋川、そして神田川方面に行こうと思います。確か、この右側の大きなアンテナの立っているのが気象庁のはずで、気象庁の脇にね。日本橋川があるから、昔ながらの橋とかが見られて結構いいところだと思いますよ。あ、間違いない。目の前に気象庁があります。で、えー、ここがこの。 え戸城の内堀ですけども、すぐ脇高速道路の下にありますのが、日本橋側ですで。ここの西木橋、それからこっちの一橋など、まあこれ一橋大学の一橋ですけども、え非常に素晴らしい橋です。ぜひ見に行きましょう。時間は午前2時ということもありまして、結構ミステリアスな雰囲気です。2時15分ですね。えー、そ高速道路、えー。そして、まあ下これが西橋でございます。まあ見てください、これ。 えー、昭和、えー、12年かなそれぐらいにかけられたそうですあのもともとここに錦橋という橋があったんですが、えー、関東大震災の関係で落ちてしまいまして以前にもそういう話をしたと思いますでそのだい大い関東大震災の影響であの、建て直した橋というのはでは、ねえー、鉄, 鉄筋とか、筋鉄鉄あの、鉄で作らない鋼鉄製の橋が多いみたいなんですけどこれはこのように鉄筋コンクリートの作りでございますよく見るとねすごい古そうなそれこそあの、戦争中の映画とかドラマなんかに出てきそうな構造でしょう錦橋のたもとからは 丸の内のビル群を見ることができますが、その下に不要不急の外出は自粛と書いてあって、ちょっとこの携帯電話のカメラでは見づらいですけどね、バスのようなマーク、東京2020という看板があそこの照明の下にかけられているのが、なんとも残念で、やりきれない思い思です足の反対側に来ましたけどね、こんな風に布団が置いてあって、今は使ってないようですけど、まあ、誰かやっぱここに住んでる人のやつでしょうね、首都高速道路の下、ね、東京もいろんなところあの雨がしのげるということで、いろんな人がやっぱりやってきがちですよ。 さて、お次はですねそこにあります一橋の手前まで来ていますが暗すぎて分かんないかなもうちょっと近寄ってみましょうここにねコンクリートで築かれた壁がありますでしょうでこの裏側に注目していただきたいんですが暗いですけど分かりますよねこれね。 ここれれ石垣ですよ立派なこれは江戸時代に作られたものです江戸時代この東京はただ の, あのこう低いですね沼地で何にもないようなところだったらしいんですがそこを徳川家康が太田道館という人ですか、えー、命じて、えー、そしてなんとかの使えるような町に整備せよ、えー、水運川を、えー、いっぱい作ってそこでものを運べということを指示し、えー、そして頑張って作ったのが この石垣でございいます見えないかなか、まあ、よく考えたらね自転車持ってたんでこれあの明かりで照らしは簡単に分かりますわこれすごい高い石垣でしょ昔のねこの日本橋側には全部こんな感じの石垣がずらーっと並んでいたらしいということでして、えー、これは江戸時代からもずっと変わっていないようなものらしいんですけどまあ、脇のところとかよく見るとねあのこれもともとあったやつを壊して後からあの直したやつらしいんですよでこっちの光が今当たってる外側の方は多分昔ながらでこっちの方は後からあの頑張ってこういう細かいものなどを埋めて江戸時代の雰囲気を保 持ととうして維持しているものだということなんですがでもこれもまたねあの昭和の時代ぐらいにこれを維持しようとしたその後が感じられてそれはそれで価値があるんじゃないかなと思いますよその石垣のすぐ脇一橋一橋大学の話を先ほどしましたもともとここに大学があったらしいんですが現在は東京都西部に移動しておりますだから昔本当にすぐそこのところに一橋大学があったそうですね えー、真正面のところにですね、自転車が置いてありますけど、多分住んでいる方のやつだと思いますんで、おられるのかわからないけれど鍵がかかってるのかいないいいないのかな、まあわかりませんが、あまり乱さないようにちょっと静かめに行きたいと思いますこれを見るに、この一橋が今かけられたのが大正14年ということになっております、えー、大正12年が確か関東大震災だったかと思います、この2年後のことですね その関東大震災で一橋が落ちてしまいえまた一橋大学まあ、当時違う名前だったらしいんですけどえそれもですねえ、被災しまして現在の国立に移転したそうでございます向こうに高く見えるあれが江戸時代の時の石垣ですその脇の辺りにもなんとなく残されてはいるようですねこうやって何気なく見てるとね大正時代に作られてたと思えないような気がするんだけどよーく見れば確かに薄い鉄板をね、組み合わせて作ってるらしいんですよ なな、るほどなこの止め方なんかもね、今じゃこんなビースっていうんですが、使わないですよね、相当古いというころよくわかるんじゃないかと思います。あそこにも昔の石垣なんか残ってるわ。このまま日本橋側に沿っていくのもいいと思いますが、ちょっと一旦離れてね、久々に日本武道館でも見に行こうかなと思います。さて、じゃあこれからこの立派な竹橋を渡って、日本武道館とか、それから警視庁第一機動隊とか、それがある方向に行きましょうね、竹橋と書いてあります。昔は馬とはあまり書かなかったみたいですね、ひらがなの場合は。東京の橋は本当に綺麗なんで 渡る前に必ず分けに行った方がいいと思います夜でもちゃんとライトアップしてくれてんだからありがたいもんですよ竹橋門跡って書いてある全然私この竹橋については詳しくないんですけどこれはどうなんだろうな古いだろうな多分 現、え、な、ー、6年、そんな古くはない、これは大正15年に帝都復興事業で仮設されたって書いてあるから、要するにあれですね、やっぱりあのこれは、えー、関東大震災の時に元々ここにあった竹橋が壊れてしまったんで作り直した、もう関東大震災で東京のあらゆる橋はね、めちゃくちゃになってしまって、あのそれで、えー、川であの町が寸断されて大変なことになったようですよ。 これから進んでいくところはですね戦前には私たち一般人は立ち入ることができなかったようなところだそうですあの竹橋を渡った先からはそうらしいんですけれどもえ現在では北の丸公園といいまして、えー、昔、えー、戦前は天皇陛下をお守りする、えー、この衛師団が置いておったところだそうでございます現在でもその名残で警視庁第一機動隊がこの場所に置いてあるんだそうですちょっとね公共ランナーの方が来られたんで少し逃げてきたんですけどまあ別にその方が悪いわけじゃないけどねそしたら、まあ、その前からちょっと気づいておいたんですけどあれは何だと思って見て調べたんですが今では 東京近代美術館、えー、工芸館ということで、まあ、なんかその美術館ということなんですが、調べたら、ですね、あの帝国陸軍時代の近衛師団の本庁舎、司令部があのここにあったんだそうですね、その当時のもの、そのまま残ってるなら、こ、ま、の、あ、師団が爆弾当たって、焼け落ちるようでは終わりですからね、それは残ってくれないと、この国もやばいよなという感じはしますが、お前方にくるくる光を灯している高い建物、見えますか、東京スカイツリーですね。 で、ね、あの北の丸公園の目の前まで来たんですけど暗すぎるんですよねえー、これ行くのかと思うんですが武道館方面にはここを通らないといけないみたいだしまあしょうがないちょっと薄気味悪いけどまあ別に何も悪い人はいないでしょこんなところ。薄気味悪いな、もうね前方の科学技術館の明かりと自転車の明かり以外何にもありませんからね武道館まで本当に行けるんだろうなこれで一点何もないってんだったら困りますから人もしばらく来てないんじゃないここには誰も で今ね日本武道館の前に来たんですけどわかりますこれがあの武道館ライブとか言われている武道館ですけど暗すぎて何もわからんよ<笑>なあんか車で1人来てる人がいますけどなんかここに用事があって来てるのかなそうは思えないけどな今日は祝日だったし今日はてか昨日というべきか一応ここにこの独特のね形がこう存在してるというのはわかるでしょうそれぐらいだよな正直ハズレでしたね こんな薄気味悪いところはさっさと去ろう前方のたやすモが開いててくれるといいんですけど開いてんだろうなさすがにちょっとあまりにも暗すぎてですね肉眼でも門が開いているのかどうかを確認するのも難しいという状態なんですが開いてますね大丈夫だ画面では何も映ってないな暗すぎるちょっとあまりにも暗すぎてね遠目ではあの門が開いているのかどうかすらわからないという状態だったんですが確かに立派な絵道場たやすモが 存在すすすするっていのかかりますかねこれすごい貴重なものなもんですよもう真っ暗だから自転車を使って頑張って懸命に照らしますが分かりますか天井まで自転車を上げて明かりをこう向けてますけど本当に真っ暗だからねよいしょこの門が作られたのは江戸時代初期で今調べたらね1636年って書いてありましたすごい古いっすよわかるかな 暗, 暗いからねこんなこと東京のど真ん中でやるのは初めてですけど 超一大大都会だから誰も住めない住まない住むような場所ではないということで全く周りに人がおりませんよしとりあえず暗黒の江戸城北の丸を抜けました何も見えないけどねでももう大丈夫ですあの後ろ側は何も見えないんですが真正面にはこのように街明かりもありまして、えー、これは九段下というところですここはもう有名なところですよまず真正面が靖国神社ですねでこれがね何 な, なんだっけなもう何があんなのか全然わかってないんですがまあとにかく綺麗な銅像がずらずら並んでいるようなところ 高灯籠って言うんですよね確か説明が書いてあるでしょうから見てみましょうへえー、すごいこれはね靖国神社の灯籠として明治の初めに作ったものらしいんですけども当時はあの東京の灯台の役割も果たしていましてすごいですよ灯台っての要するに、えー、品川の辺りから入ってくる船、えー、それに対してあのここに、えー、ここがあのーえー、北の丸の辺りですよということを知らせるそんな役割もあったんだそうですあのさっき田康門を抜けましたんでもうこの辺りは普通の人が通ることができるようなエリアとなっています もう江戸城周辺はね、本当に政治的なね、あの明治時代より戦前のやつの名残より普通に巨大な銅像が残ってます今の日本じゃこんなに大きなね政治家の銅像は作らんでしょうこれ誰なのかなと思って見たんですけども、大山巌ということですがあの日本陸軍の父とされる人なんじゃなかったかな確かあまりよく覚えてませんが戦争終わってしばらく の, の後、GHQ により一時撤去って書いてありましたねで美術館に預けられた後、えー、ここに移転してまた建てたと。 アメリカだってねあんなでっかい銅像とかあのなんか崖にいろいろ大統領の顔掘ったりとかしてんだからそんな他の国の銅像のことぐらいほっとけと思うんですけどやっぱそうはいかないもんなんでしょうかまあまあだからこそねここに戻してもいいよってことになったんでしょうけどねぶっ壊さずに。 この目の前、もうこんな感じで、田安門の真向かいが靖国神社ですから、あの軍関係の人のね。あのさっきの大山岩尾とか、そういう人の映像も、あそこに立っている、というわけです。靖国神社の鳥居に、こんなもんかかってますね。みんなの力で打ち返しましょう、一日も早い収束を心から祈りますと書いてあります。なんかこういうのってね、みんなの力で巨国一致してっていうと、やっぱり。特に、この新型コロナウイルスのこと、インターネットとかでもね。あのさっきの戦争とあの重ねてお話になる方が結構多いんじゃないかな、という印象があるんですが。 やっぱあの戦争とこのコロナウイルスの個人的な感じる違いとしては、ね、コロナウイルスは本当に私たちに身近に関わる問題だということですねあの戦争は結局、私たちがいくら頑張ってもあの勝てないものは勝てないと思うんですが、コロナウイルスをを移していく、えー、感染を広げていくのも縮小させていくのも、まあ、1つには私たちの力がありますんで、ね、それだけではどうしようもないところもあるけれど、やっぱりこういう息抜きとかそういった面においては、ね、私たちはよく考えて活動していきたいと、本当にこういうのを見ると思います。じゃゃ信号が赤になっちゃうから渡ろう でまたここにもどでかい銅像があるんだけどこれも大山巌じゃなかったかなあそうだ違う違う大村益次郎だそうでした。 明治になってすぐ暗殺されてしまったんですけども、戊辰戦争の時に旧幕府軍側に対して有利な戦いをする、まあその様々な戦いを意識した人ということで、戊辰戦争の戦没者を祀ることを最初目的として建立されたこの靖国神社の入り口のところに大きく大きく掲げられているそうです。相当高く掲げられてますからね、これいつ見てもすごいなと思って見てます。夜はね、神社の中には入れません。このように門が閉まってしまっています。まあ以前神社の中に入って映したことがあったと思うんですが、 本の真正面にいるおまわりさんがカメラを向けたのに気を使って場所をどいてくれました最後にちょっとここで座るところがありますから座ってせんべいでも食べて持ってきたお茶飲んでそれで終わりにすることにしましょうか自販機ありますねあんま自販機のこと今まで考えてなかったんですけど別にこれだったら使ってもいいですよねまあ、今回は自分でせんべい持ってきたんで買いません買い要がないんですが 今後ねあの外でお金全く使わない縛りということで、まあ、やった方がいいだろうあの、それはお金使わないことが面白いとかじゃなくて、えー、感染、ねえー、リスクを 極, 極力というか、ゼロにするために、えー、外で、えー、人と触れるということを避ける、だからコンビニとかを利用しないということを考えていたんですが、まあ、自販機だったら別に、の手の接触感染を十分注意すれば問題ないですよね、これ、今回はやめておきますよかったら皆さん、これについての意見を寄せてください。 まあ、今回はね、立派な大きな大きな靖国神社の入り口を見ながらこれうちから持ってきたあのおせんべいとまあとうちでずっとあの飲んでる麦茶ありますんでこれちょっとあれだな手が洗えないんでね、キャップの部分をこう、上の部分だけ持つようにして注意して開けてちゃんと元一1回止めます。 まあマスクもね、実際あの誰も通ってないんで、ほとんどもうた、ただちょっと遠くに人がいるんでまあしてもいいだろうと思ってつけたんですけど別にここのところを持って取ってもいいとは思います、あ、一応念のためこう、こうしておきますかで自分の上に乗っけましょうね、これでこれで大丈夫かなでそれから、えー、これを持ってこぼしてしまった。あのの全部自分の 下着の中に入り込みましたじゃあねもう本当にこのカメラ充電がありませんのでもう今にも切れそうなんでこれで終わりにします今回は東京駅丸の内駅舎の目の前から九段下この靖国神社までたった2時間ぐらいでしたけどでも久々で本当に面白かったですねあの視聴者の皆さんの評判が良ければあのまたですね私があの考えたり皆さんのおすすめとかあのここ行ってほしいというところを考えて今度はテーマを絞ってねしっかりとしたあの旅行などもできたらと思っておりますどうもありがとうございました これで終わりですけど、道路掃除やってますねしかもナンバーがね、後ろ側ついてないけど二桁のナンバーで相当古そうでしたよあ、反対でもやってるこれでチームになってんのかなこういう普段見られない東京の裏の光景もこれから紹介できたらと思っています JR の線路保守の様子とかねありがとうございました